こんんにちははいはいえー、今日盆栽世界さんとののコラボ、はい、第3弾の第2弾弾、はいはい、いいさ冬の作業ということでこれは12月4日発売ですよね。 とということなんでまあ、本来、今、実は一番いい紅葉の時期なんですけどうんと葉っぱを落としてですね12月4日に雑誌を買った方が、えー、どういう作業したらいいかということでやっていくのでまずは葉っぱを切ってですね枝を剪定をしていくというような作業になると思いますのでシンプルになると思いますじゃあまずは葉っぱをちょきちょき上の方から切っていっちゃいますね。はい これは持ってる人たちは自然にそそそううう落ちるまで待ってていいと、うん、そ, そ, そ, そ, そうですね12月4日ぐらいにはもう葉っぱ落ちてるでしょうという想定のもとにやるっていうんで本来はこういうことやらないんですけどとりあえず切っていっちゃいますね葉っぱを全部落としますああちょうどあれですね針金なんかもあるんで針金を取るっていうのもねありますね、うん、ちょっと始めちゃいましたけど 上, 上からですね 葉っぱが落ちますんで、えー、切っていきます。はい、何気なく、進めちゃいましたけど。はい。持、はい、<笑>ってどのぐらいなんですか。こ, のこれはね、あ、でも、どうだろう。十年は経ってないと思うんですけど、でもね、これ、実は意外と安かったんですよ。ここで、当時円で。あ、そうなんですか。うん、あの、生徒さんが。んあ、生徒さん。 出したやつで安かったです。お祭りで買ったってことおもっ。祭りの時出したのかな。何かうんセトさんがいっぱい大量に出して、その中に混じっててまだ若くてね安かったですね。万はいかなかったですね。あ本当ですか。え、ね、え。このね足元がもういいですもんね。で古くなってきて。 でも10年間ひまさんが作ってるから今このいい状態になるいやいやなんですかいやいやいやそれはもう<笑>いいかそれはいいかひまさんがかなり枝を細かくもう毎年毎年同じもう繰り返しですねだから去年もやってこういう枝の剪定してるんでほぼほぼ実はそんなにないはずなんですよ粘りだってほぼ10年か変わってるってことんですうんそうですねさんが作ってる毎年うものねそうですねち道はそうですね粘りもそうだし枝は作ってきてますねああこれは今、じゃあね 万じゃ買えないいと思いま す,、ね、えいすこんな感じですかねね太い枝が出てきました、ねうんああねあね、猫の写れちょっといつかけたのか分かんないですけ<笑>どこういうのがもう食い込んでる可能性もあってもうこの時期あ食い込んでる。 飛んでますねこれねちょっとこれなので、えー、とこれをちょっと切っていきたいと思います1年前ってことですよねじゃあ、えー、1年前冬かが 目, が目指しの頃か、うんうん、はい じゃあ木としては、えー、とやっぱりこっち流れで作るべきだと思いますね、あのー、これが一の枝であるんで小白なんかですとここをちっちゃく作ってこれをグッと下ろしてきて差し枝でこっち流れっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ雑木はそんなにグッとね下ろさないんで木としてはこっち流れでいいかなと思います、うん、ということは、まあ、こういう長いのは当然これ切りますけどこちら側を少しずつこう追い込んでいくという作り方になるっていうことですねそれと今ちょっと気になるのがこれですねこれどうすか ごついやつでこれ多分前もね説明したと思うんですけどおそらくここの太さが急にこれここら辺でギュッと細くなってるんですねこけ順がいいって言えばいいんですけどここの幹がちょっと細いというのがあってそれを太らすためにつけてるんで、ええ、あのやがて落とすんですけどもうちょっとつけとくかな正面から見るとね気になんないんですけどね。てかここまで太ったのかなそれとも。 なんか去年もその話した し, したような気がしますね、うん、あのやがて捨てるんだけど多分それを今これパッと見たときに思いましたねいらない枝なんだけど、うん、なんであるんだろうってまあちょっと動画的には今撮るタイミングかなっていうのも取りましょうか<笑> お, お任せします<笑><笑>、うん、や, やたらこれんかデクノボっていうかねあの、うん、考えられてないなと思ったんでまあ正直言って正面から見てそんなにもう違和感がなくなってきたんで、うん、ちょっと切りますかじゃあいいタイミングだからはい、はい、じゃあまずこの枝ですね は い, い、はい、じゃあいきますパチンはい、はい、であとこぶ切りでですねこれで少しえぐるようにこぶ切りで深 く,、はい 深, くはい、深くやっておいてプチ っ, っと盛り上がってくるからうんそうですねちょっと多めに多めにやっちゃった感じか、はい<笑>なんですね、お薬をお薬を変な話巻いてきたら太るかもしれないですねああ<笑>なるほど<笑> 雑巾の場合はですね本当はカったパスターだけでいいんですねこれなんか肉巻きが良すぎるっていう結構話があってただ巻いてもいいんでちょっとこれをないのかなあとは剪定ですねやっぱりこっちを詰めていきますんでこっちは短めに、はい、ということで例えばこれ辺んを、はい、でこれは。 ここで切ることによってこの両端から目を拭くことを期待するんですねこれはね、はい、あとあとこれですねこれもこの目ですね期待して切りますあとはこれへんもちょっと長いんで詰めてきますねこれもえっとこ丸い輪郭のところでちょうどここにちっちゃい芽がありますんでそしたらこれもちょっとごついんで縮めます ね, ちょっとねいいですかあと下から出てるやつ ちょっと気づいたとこからじゃあこれは枯れてる可能性があるのと今これに対してこれがありますからこれが生きてればマナーが取るんですけどこっちはちょっと上上がっちゃってるしなくても切ります生きてたみたいな。<笑>はい、<笑>ちょっとね気になるのはちょっとこれが太いんですねちょっと細い枝を作っていきたいのでこれがまさしく冬の作業なんですよねとりあえず長い枝を切りましたで次に太 い, 枝、えー、太い枝を見えてくるんで切っていきますね でもう1回、とりあえずこの時期ここら辺でいいと思いますであとは、えー、ともう一回どっかであの例えば成長期にもう一回深く切り込むとか で, できるの で, であとこれもちょっと長いですねここもまっすぐで枝がないんですとこら辺に芽の当たりがあるんでここで編んで切っちゃいましょうかはい家に剪定する理由は、うん、木の幹が見えるから 枝とでが見えるあとは来年の春目指しがあるんで、はい、その時までにいらないものは抑えておくということですねだから今みたいに詰めたところから、はい、二股で出てくれることを期待してるそうですねそういうことです ね, ですかね、はい、だからこれも、うん、このまま残しておくとこっちにも元気いっちゃうし先端だからここから吹かせないんですけどこっちの方がまず元気なんで、うんうん、その元気な方を例えばこう詰めちゃって、はいはい、そうするとこっから出てくることを期待するということですね じゃああとは上から余計な芽を取ってきますで一つはここねこの枝があってこの太から出てますよね、うん、こういういのも取っちゃうこれもそうですねこれこれも元から枝元の枝元ですねが あ,、はい、ありますね、はいはいはい、予定はまず太枝を切るそれから 下から、出てる枝を切る、それと、この末端ところですね、懐から出てる枝を切る。はい、これはモミジも一緒ですか。そうですね、一緒ですね。枝股、ですね、枝の元から、これもそうかな、結構ね、楓があって、特に集中しやすいんで、うん、一箇所から。やっぱ気になりますね、これね。気になります。うん、太いんで、ちっちゃい枝があるんで、これ残せるかどうか、ちょっとわかんないですけど。動くと。ピントンとか。 ピンとか私が動いていくんですね。<笑>てね、スキャンね。切る、切る瞬間、こう動かしたりね。そうそうそうそうあのね、自分の動画を見てわかります。それ。ちょ、ちょっとずつ追い込みますね。これね。ちょっと下の面残して切れるかどうか。はい。はい。ちょっとスッキリしてましたね、はい。下の枝ですね。はい。目だというか、目ですね。下の目。ちょっとあ れ, かもしれないですか、ね。え。 動画的にちょっと同じ作業がね<笑> ず, っずっと地味かもしれない地味ですよね<笑>枝を切るだけですもんね切ってる枝切ってるだけだもんな切ってるだけだ し, だけだ し, だけだしあんまり絵が変わらないから変わらないですよね動きがないですよねじゃちょっとあとはカットパスタ剪定が一通り終わり終わりましてそしてカットパスタ、はい、カットパスタでえ保護する保護すると何 か, か, か防災世界さん伝えたいことないです か, すかああメッセージ視聴者さんに YouTube でご覧の皆さんに<笑> なんかあればぜ ひ, ぜひ何かひひ 本, を本を買ってくださいってください、はい、<笑>今書店でなくても直接も買えるんですか、はい、そうですね定期購読も受け付けておりますので a m、ね、ぜひ o n とかも、はい、でも買います買います ね, そうですね、うん、いろんなあの盆栽鉢とか盆栽も買えるんですよね、はい、あももっ木も鉢植えますそこはうさんのとこでも買えるけどってやつですね、まあまあ 道具はうちで買ってます。あ道具なんですはい。ゅ<笑>う、はい、さんと道具とかも手がさ。皆さんに支えられて、ね、やってますね。す, すよね。道具は終わっちゃいますもそうですね。も う, <笑>もうやることないですね。これで、ね、これで、ね、とりあえず冬の作業えっ、ー、と植え替えもないしね。長い枝を切るね。あと細かい微妙枝ですよね。枝の脇から出てるやつとか、まあ。地味ですけど大事ですね。この時期の作業ですよね。えー、これもちょっと これちょっとさっきからずっと悩んでたんですけどこの枝をこの先端に太いのがあるんで、うんはい、こ, これはこっちに立て替えるっていうのもあるんですけどね、はい、これを残してこれ切るのもあるんですけどね、はい、そっちにしましょうかごめんなさいこれ太いから、はい、こっちを残してこっちを切っちゃいますね。はい、でえ芽、ー、ったここにちっちゃい芽があるんで、はい、これの上でとりあえず一旦切っときます。今回は、はいという 地味な作業の<笑><笑>じゃ終わりましてはい大事なことなですけどねどはい、はい、そうですね こ, です こ, この時期にやって休眠期にやっとかないとそうですね向かいがれるそうですね向かった時に懐からの芽が元気に出てこないよってことですね、はいうん、あくまでもこういうところの芽を 元気にするために先端を切って縮めてで。まあ2人太い枝はね。やっぱどっかで切らないといけないんではいというところですね。剪定するのにはいいいい時期だと思いますね。はい ハエの剪定ですね無事終わりましたんで動画では十分<笑>弱そうですね<笑>ちょっと短いで、ね、<笑>もわかるかもしれないひたすら切るという<笑>単調な作業でしたけど一応まあ大事な作業なんでね12月4日ですね、はいはいえー、盆栽世界さんを見て勉強していただければというふうに思います、はい、両方、はい、両方見てね両方 見, て 両, 方見て両方見ればなお参考になるかと思いますであそうですよね、えー、はいぜひよろしくお願いします盆栽級さんもよろしくお願いします盆栽、はいはいはい、世界さんはますます売り上げを伸ばすわけです 両方はははははい、はい、はい、はい、はいいいいいねねねありりがとととううござままますすすすすす定価でででででで円げびきななししよっっお店こ俺編集てぞみたろか以上終わありがとうございました。<笑><笑> 写真動動画動画雑木はあれですよね。粘り 立 ち, 立ち上がり、はい、あと幹模様、模様とあと苔順とかですね、はい、あと枝配りとか、はい、でそういうのをコントロールして価値を出してるもんだからそ、ねそ、そうそう、やっぱ植え替えとか剪定とかが重要になってくるね、そうですね、あと粘りがやっぱりね大事な根張りはでも で, 作るん で, すよ、ね、ですね、はい、この木のいいのはやっぱり足元がねしっかり、うん、あのあってそこからクーっとこうこけていく感じですね、曲がりながらも焦げていくような感じが いいかなという感じで。枯木 順, 順ですね。この枯木順を買った時にだいたいあも う, もうもうなってましたね、えー。これね。だから、うん、ほとんどうんさっきもそうでしたけど太い枝だけ操作して、あとはもうハサミ作りみたいな感じですね。すねうん、この素材を作るってなるとまたね、うん、矢島さんのところとかの作業ですね。うんはいはいはい、そうですね。根をついたりとか。ね、根を根をついたり根をついた り, とか で, す、ね、りですね。ええー。糖質次いでね枝を作ったりとか、うん。そうです。うん。まあ枯れた時はねそういうふうにすれば。 も う, うもう一個なんか難しいレベルにいっちゃうのかもしれないですね。ただ根がねやっぱり丈夫なんで去年植え替え3月ごろしてるはずなんですけど、うん、もう、ね、いっぱいもうパンパンで す,、ねうん、も, うンですもん ね,、うん、植え替えはね。だから葉っぱがある時はねちょうど鉢の大きさと合いましたけどこうやって裸になっちゃうと少し鉢が大きく見えますよね。うんはい